集客するために一番必要なことっていうのはだから集客ができるウェブサイトのページであってですねあの何か特別なウェブサイト会社のコーポレートサイトみたいなページ作っちゃダメなんですよ生態もそうで自分の生態を紹介するページを作っちゃダメなんですよ必要なことは自分の生態に予約を問い合わせを起こしてくれるページを作ることであって「あなたは誰です」とかですね「この生態は何の目的でやってます」とかそういうふうなことは載せなくていいんですよね。 見た人があ、これ自分は腰痛患者で腰痛のことを言っていて自分が腰痛が改善するために必要な情報が掲載されているなとい う, ふうなことが分かるようなです、ね、ウェブページを作る必要があってですね、そのためにやっぱランディングページっていうものを作らないといけないですねだから、えっと、ウェブサイトを作るに行くくてランディングページを作るので LP を作るんだというような形で認識を合わせてやっていくことをお勧めしますのでそのやり方は下にリンクを載せているので、えー、無料でゲットしてください。以上です。